大人のためになるラジオ。さて始まりました。大人のためになるラジオ。この大人のためになるラジオでは、ちょっとエッチに新作ビージゲームを紹介していきたいと思っております。お相手は天使向井と。あゆみさらです。よろしくお願いします。ます<笑>さあ、ということでございます。え<笑>はい、始<笑>、はい、まって、まあ、皆さん。はい あれと、うん、ちょっとね違和感感じてるんじゃないでしょうかそ。それが正常ですよね。そうなんでございます。ね、なんでここに。はい。<笑>なんとまあ今回ね、えー、いきなり大人のねタメラジが始まってるということなんですけれども、はい。今回は、うん、これは大人パートとこれね通常パートがもう逆で放送されるということでございまして、はいまあ、思い切ったことをね。 そうなんですよ。ちょっと苦重 い, いですよ。いやいやいやい や, いや、<笑>これね、でもね、これ理由があるんですよ。<笑>はあ、はいはい、ね、はい。なぜかというと、これね、はい、この天心無界のためになるラジオが、三月六日に行われた、二千十九年の、ベストアニラジオを決定する第六回アニラジアワードで見事、はい、エッチなラジオ賞を受賞したからなんですね。いやおめでとうございます。そうなんですよ。でもね、なんででしょうね。なんでって、なんでって。<笑> 分かかかっってあそっか向井さんがエッチすぎるからだ違う わ, 違うわやっぱりそう思ってたいやいやいや私も人並みや<笑>俺れのエッチさは多 分, 多分だけど違うね高<笑>ここの大人のためらじの部分が強すぎたんやでも言うて、はい、前半部分もローションビンタとかしてたじゃない、うん、そ, うそうなのあののね、侵食されてんの<笑><笑>そうだからちゃんと合わせ技1本でこのエッチなラジオショー取っちゃったんですけど<笑>、はい まあにしても決め手はやっぱりこの大人のためらじじゃないかということで、はいまあ、今回はこの受賞記念で拡大バージョンで大人のためらじをね応援、えー、していこうということなんですよ。ご褒美ですね。そ う, ありがとうございますう単純なご褒美ですよね。<笑>まあ向井さんで、うん、いつも一緒にやってる時は、うん、やってる時はすぐ終わっちゃうからね向井さんね。すぐ終わっちゃうから、ね、ラジオの話ですよね。<笑>ねえねえそうですよね。でまあ実際すぐだろうなと思うからあるからちょっと。 ショックも受けてるし<笑><笑>ラジオねラジオの話ですけど、はいはいはいはい、まあでもやっぱりねちょっとこの「アニラジアード」について喋らないといけないなと思うんですよはい、うんうんね、こちら授賞式に、えー、私とはい、はいえー、実はねこのポサロさんもそうそうそうそうそうあの場にはおられたんですよねいましたいました、うん、であのマイクでちょっと会話しながらだったんですけども、うん、あのー、ちょっとねいろいろご時世的なもんもあって、はい、無観客そう なんですよ。そうなんですよ、うん。いややっぱね、なんて言うんでしょう、あのガラガラですよね。いやもうなんか、うん、始まるまで、うん、吐きそうって思いました。<笑><笑> 何これってイベントとか全然緊張するタイプじゃないんですけど、うんはいはい、出ちゃったらもう始まるでしょうみたいな、うん、始まったら終わるでしょうみたいな感じなんですけど、まあ、まあそう感覚ですけど何これが吐きそうって<笑>いや正直ねちょっと確かに緊張されてるようにも思いました<笑>はい、はいはい、でもねどうするんだどうするんだということであ、はい、まああのまあねまだ見てない方、まあ、これからね見るあ見れるのかな<笑>あ 見, れ見れます見れま す, 見れますか見れますかあのー、まあ、うんうん、簡単に言いますとあの僕がねブラジャーをそう 持ってる の, のね。ちょちょちょちょちょ、さん。はぎ取ってね。いやいやいや、もう変態じゃん<笑>変。変態じゃん。変態。変態。いやいやいやいやい や, いや。ほそうだよね、じゃないんですよ。なんで、女子授賞式だよ、おめのブラジャーをよこせなんて。こんな論理ありますか。防寒。防寒中の防寒が現れて。 違いますよ、はいはいはいはい。やっぱりですねまあこのポサラさん、うん、イラストだけねだ、うん、あって用意していただいてこれ今目の前 に, ここに、ね、あるんですけどあの授賞式の時のブラジャー付きのやつに、はいうん、なぜかパンツも付いて上下セットにすんな。<笑>なんでパンティくっつけてきた す, す, す, ごいすけすけだ も, <笑>もう終わりよ<笑>終わりよオープニングでパンティかぶる。 パーソナリティはそんなななわけけならないですけどそうやっぱりねでも大人のためラジ、うんうん、エッチなラジオショーということで、はい、このブラジャーもこれね、うん、説得力あるんじゃないかということで用意させていただいたんですけどもこれ本当に別に最初からこううやろうって仕込んんだわけじゃないんですよねそうですよ<笑>、はい、会場行ったらびっくりですよね会場行ったらそこにねもうブラジャーがあったんですよはいそこにブラジャーがあるからってね<笑>もうつけなきゃ仕方ないじゃないみたいになってそうですね、うん やっぱりですねでも守ってるじゃないですか、うんうん、で番組が他の番組は た, たくさん、ねはい、受賞で来られてる、うん、当然この「ためらじ大人のためらじ」の、は、り、い、も知らない方ばっかですよです声優さんの中で私知ってる人ほとんどいなくてあそうなんですか初めましての方がほとんどで、うんうん、ま, まあねあのまあ交わらない世界で生きてる<笑>、まあ、んですよなぜか何の間違いでか交わった鷲崎、うん、さ, さんと<笑>はいは い, はい、はい、おられた<笑>あと向井さんぐらいだったのでそうですよね、はい でも、だから、そういう状態で、このブラジャー持ってたら、まあ、全員がけげんそう。けげそう。<笑>あの人、ブラジャー持ってる、うんね。何人かは、やっぱりかみたいな顔<笑>。<笑>本当に、なんとかならんかねと、うん、でも、本当にね、あのー、えー 国レイディオっていうかぐや様の作品のはい、はいはい、あの小賀葵さんっていう方がですね可愛い可愛かったなねえあのー、僕がそのこのブラジャーと小原さんのイラストを持って最後エンディングで待機してたら小賀葵さんが僕のところに来ておおええっ て,、えー、ってなんか何も驚くことなく<笑>あええー、って言ってブラジャー触ってえムカさん何カップなんですかちょ っ, 言ってじゃじゃじゃあの私物だもん、ね、あこれは俺の俺のつけてきたやつを今持ってるわけじゃねえか やっぱね小賀さんファンキーだなと思いますさすがです ね, ね。面白い。<笑>面白い方ですよ小賀さん。で昔は何カップなんですか？いやいや違うよ。<笑>だから知らないよ。 <笑>自分のカップなんて<笑>あ測ったことない測ったことないよ、うん、測らないとですねいや違う違う別に俺がブラジャーつけるわけないじゃないですかちょっとねこれ大きいかもしれないですねいや大きいというかこれが透けてたらもう大問題だろ<笑>白のやつの「あれあいつピンクのブラしてんだ」みたいな<笑>似合うな、うん、いや似合うなじゃない<笑>似合ってる場合じゃないんですようん<笑>はいそうでもだからねまあそんな授賞式の裏側もありましたしんうんうん、うん、まあそのねポサラさんもその<笑>言っても知り合いというか、はい、話せるのが僕 もささう状態だったらちょっとまあ緊張もなんかじゃないですか。<笑> もうそうですよね、現場入って、私たち、速攻弁当食べてましたよね<笑>、そうなんですよいや俺は俺で別に、何人かお会いしたことある<笑>、ねはいえー、役者さんばっかですけど、うん、だからといって喋りかけるわけにもいかないから、はい、本当にね、過<笑>度で。<笑> 楽屋の角で2人で人弁当がっつぐという状態でしたけどもね<笑>はいなんかこう真面目なコメントした方がいいのかなとか授、うん、賞式出たの実は初めてだったんで、はい、思ってたんですけど<笑>、うん、なんか向井さんがいや真面目じゃなくていいでしょうみたいな感じだったので<笑><笑> <笑>まあそうだよな、ブラジャー持ってくる人だったらそうそうですよ。ブラジャー持ってきてね、<笑>ふざけるやつと、ブラジャー持ってきて、本当に賞取れてよかったと思います。だったら、どっちが危ういですか<笑><笑>俺は後半の方が危ういと思います。いや、本当にやばい。いや、でもすごい楽しかったので、うんはいね、改めましてね、うん、こう、エッチなラジオ賞に恥じぬよう、賞、はい、に恥じぬよう、これからも頑張っていきたいと思います。そうですね。はい思 い, ますはい、よろしくお願いします。はいで